ご来場の皆さんこんにちは梅さんの挨拶でございますありがとうございますいい、えー、今年で10回目の参加となるんですけれども、えー、ありまして1回目から10回目まで参加をさせていただいております毎年毎年この神ミスの町で踊ることを楽しみに一、えー、年間頑張っているといつも過言ではありません、えー、去年今年と よ、え、さ、ー、こいソーラン祭りにおきましては大賞、えー、を取らさせていただきまして、えー、それを背負ってこれたことは本当に幸せだなというふうに思っておりますこの会場もしっかりと盛り上げて頑張って踊りたいと思いますのでどうか温かいご洗などよろしくお願いいたします夢ソーラン 一つ俳優派と有名 <笑>どうもありがとうございました、皆さん。